キイルハート。ゲームっぽい企画。え、なんですか、これ。え、なんかまたなんか変な思いつきとかで始めるんじゃないですか。えっと。ときめきイルハート。アドベンチャーか。かアドベンチャーゲームっぽい企画。とは。ツイッターと連動して。イルハートの運命を決める。 アドベンチャー風動画企画企です例えば動画の最後にいつも選択肢が出てきて1番「天神琴音ちゃんを撮る」2番「朝の瑠璃ちゃんを撮る」3番「鳩を撮る」などが表示されて Twitter でどの選択肢を選ぶか視聴者のみんなに決めてもらいます。その投票結果によって 運命はかを楽しむ企画ですおーイルハおーイルハートが主人公のゲームっぽい読者連携企画というやつですねという感じのねこともねやってきたらしいですなんかあれですよね<笑>ゲームのネタ切れでゲームができないから<笑>始めました企画っぽさが、まあ、すごいんですけど。 まあ、ねでも、ファンの人とねこう一緒に作っていける動画とかってすごい好きなんでこれは素直に楽しみです、やっていきたいと思います大好きはい、というわけで今回はねまあ説明編ということでねまず簡単な流れだけ説明する と, えっとこのときめきイルハートアドベンチャーゲームっぽい動画の。 最後に選択肢を表示します動画公開と同時に Twitter でその選択肢を表示しますのでどの選択肢がいいか皆さんが投票をしてくださいとその投票数が一番多いものを選択肢として決定お話がその流れで進んでいきますあ、なんかちょっと面白そう早速今回 ええなんか、ま、さたとは思うんですけどいろはとまたあなにしてるみたいな展じゃないですよ。 イルハート異世界転生物語。ああ、面白そう。ええー、イルハート魔法少女になっちゃうの。三番。イルハートが。幽霊になっちゃうの。<笑>うぞ<笑><笑>いや、なんか魔法少女とかは、魔法少女とかは可愛いんですけど。 <笑>とかやねまあちょっと<笑>一部不安な選択肢もありなんかもう第1話で終わるんじゃないか説っていうね<笑>怖さもちょっとあるんですけど、まあ、ね、この選択肢をね、こう選んで Twitter で投票してくれた人にこう楽しんでもらえるね、動画にしていけるように頑張りたいと思います。 イルハートが最近女の子に言われて胸がキュンとしたセリフですか<笑>えー、なんだろうなああれですねあの<笑>、まあ、ちょっとこの間も話したんですけどアルトっていう3人組のねこうアイドルユニットさんいるんですけどそこでねあの遠坂ゆらちゃんゆらちゃんがなんかなんだっけ食べ物の話をねツイッターでしてて。 クララちゃんと食べ物の話をしてて、まあ、そこにちょっと巻き込みリップしてなんかパンケーキをパンケーキを食べてるユラの顔を重ねにメープルシロップを飲みたいって書いたんですよ<笑>そしたらめっちゃな草生やして<笑>「気持ち悪い<笑>!」みたいな返事が来て<笑>「いや何か待ってなんかこれちょっと私が変態みたいなじゃないですかうちに気持ち悪いって言われたがうしいじゃなくてユラちゃんに気持ち悪いって言われ て, 待ってそれもキモくない<笑>